はい、えー、今日お伝えしたいことは、えー、今のまま勉強してもほとんどの人は勉強すす。ればそれほどアホになるだけだけってて話をしいいいきたいと思います、えー、実際このことはですねあんまり言われるとカチンとくする人もいるかもしれないけど今の勉強っていうものをど正しくね付き合えてるかっていうところが一番大事です勉強するのかしないのかもし勉強するんであれば正しい方法ね正しいきい方をねちゃんとやってかないとあのもし勉強するんであれば正しい方法をね正しいまあ付き合い方をねちゃんとやっておかないとあの 正しく付き合えてないい人の方がはるかに多いんですよ。勉強とは何かってことが全然分かってなくてなんか引きずられるように勉強嫌だ嫌だと思いながら勉強してるんだけれどそういうふうな勉強ってアホになるだけなんでやらない方がいいですもうそういう勉強するんだったらやらない方がいい他の道を探してくださいえっ、ー、となぜみんな勉強そこまでしたがるのかっていうのは私にはよくわからないし私は徹底的に勉強したくない人だったんでそれ勉強したくない時は勉強しなかったです部活に打ち込んだりとかしてたけど、実際その 私が勉強をね得意になったというか、まあ、そのまあ逃げられなかっただけなんですけど私の場合は大学受験を終えないと先に進めない例えば高卒っていうものが私の中ではちょっと重すぎたんよねだから大学まで行かないと恥ずかしいって思ってしまうような変なプライドがあって、えー、当時はやっぱり逃げられなかったからじゃあ大学に受からないと先に進まないんだけど勉強したくないんだどうしようっていうところからまあじゃあ勉強する自分になるためにはどうしたらいいんだろうってところを要は掘り下げてって。 でそこを研究してその打開策を見つけてそれがなんか自分の中でああこういうふうにすればいいんだってことが分かったことを今度は次の世代の子供たちに伝えたいっていうのがもともとありましたただ今の時代はちょっと違います私が高校を卒業した頃は18年前なのでもうそこから18年経ってますで18年経って明確に今、えーとまあ、勉強を頑張っても報われない社会がこれからやってくるぞってことはもう明確になってきてますにもかかわらずどんどんどんどん勉強勉強っていうベクトルが強くなってる気もしないでもない で、実際子どもたちもしくは保護者の方たちの話を聞くとやっぱどうしてもね学校の先生たちあの学校の教師の人たちの話をうのみにしたりとか、まあ、学校 の, あの塾の講師の人たちの話をうのみにしたりとかね盲信 し, してしまって何かこう間違った頑張り方をしてる、されてる方が多いなっていうのはあの思いました。 で、それが一番危険だなと。特にその保護者の方の方が多分考え方を変えられないので勉強頑張りなさい、ね、学校行かないっていうことが不安で仕方ないし学校をサボるとか、ね、校則を破るとかその勉強しないということ成績が良くない下がっていくということにものすごく不安恐怖を感じているのはおそらく保護者の方の方でその恐怖や心配や不安っていうのが子どもたちが重たく感じてしまう そ, それを原因にしてもっともっと勉強が嫌になってしまうっていう悪循環が今 えー、深刻化していますだから子どもたちはうつうつしていじめをしたりとか不登校になったりとか暴力事件になってしまったりしてるのかなと思うし別にそこまでねな何かを犠牲にしてやるほどの大事なものではないので勉強自体がだから勉強によって潰されていく子どもたちを本当に私は減らしたいと思っているんだけれど実際今の状態でいやいや勉強してる人たちっていうのは確実にアホになるだけです勉強頑張れば頑張るほどアホになるだけなんでやめた方がいいです。 だったらもし勉強やるんだったらやるでちゃんと正しい付き合い方を考えて自分にとって20年後30年後の将来に役立つ形で勉強するんだったらまだ全然使えますよねただそれを考えることもせずにその勉強をもうだらだらするぐらいだったら勉強じゃない方法を考えてそっちを伸ばしていった方がいいです例えば私の今生徒さんの中には YouTuber になりたいっていう人もいますで実際 YouTuber というものに対して学校の教師とか親御さん自身がなって 全然その知識とかがないからお前は何甘いこと言ってんだっていう頭ごなしな否定に入ってしまうんだけれども本人をそういうふうに甘いとか浅いとかっていう否定の仕方をすれば本人はどんどんどんどん反抗的になるだけです。で実際 YouTuber というものを知らない人たちがあえてそういう言い方をしてしまうんであってむしろその中高生の子たちもっと若い世代の子たちっていうのは YouTuber に対してすごくねあの魅力的な部分を感じていますし実際それを、ね、実行されて YouTuber になっている子どもたちもいます。で、それはまあ 親のね、プロモーターがいたりとかもするんですけど、まあ、実際その YouTuber になってる子たちもいるわけだから YouTuber というものにさ一つの仕事の可能性、まあ、生き方の可能性を見いだしていくことには全然私はいいと思うしそれを否定するだけの知識は親にないんだったら親はまず否定する前に知識を一緒に探したりとかね調べたりとかで分析したりとかっていうのを一緒にやっていくべきだと私は思っているのでだからあの勉強するかしないか ね、勉強するんだったら本当にちゃんと考えてやんないと勉強すればそれほどアホになるだけなんでもしアホになるような勉強をもうやめたい、ね、勉強すしたくない、ね、勉強を捨てたいっていう判断ができる方はもう勉強じゃない方法を模索し始めた方がいいと思いますそれは早ければ早い方がいいですで実際に今勉強を頑張ったからといって20年後30年後は報われますね絶対にそこは報われるような形で勉強した人だけが報われるだけですなので報われない形で正しくない勉強のやり方をしてしまって 頭に、ね、知識しか残らないような勉強をしてしまえばそれはもうあの頭が悪くなるだけなんでやめた方がいいというのも何度もすいませんね言 っ, ちゃう言っちゃうからあれだけどやめた方がいい勉強のやり方ですなので勉強するほどアホになるっていうのが嫌だったら勉強のやり方を変えるか勉強以外の道をちゃんと探してそちらの方を本気で磨きに行くことをおすすめします、えー、実際勉強の効率的なやり方を知りたいという方は私にご相談いただいてもいいですし、えー、本もたくさんありますしね あの塾に行かれてる方は塾の先生に聞いてもいいかもしれないけど大抵学校の教師とか塾の講師の教える勉強の方法は間違ってるのであのできれば YouTube の方私に限らなくてですね私以外の人で全然いっぱいいるんであのとにかく YouTube で情報を探してみてください。 で、あの効率的な勉強のやり方を教える動画は山ほどあるのでそういった動画を皆さん実際に見られて学校の教師や塾の講師よりもそちらの人たちの意見を聞きながら勉強を効率的に伸ばした上で自分の好きなことを時間を作るとかねそういうまあ両立できるのが一番ベストですベストですけどまあなんかこう効率は実際良くないですよね勉強するのかしないのかはっきりした方がいいと思うので例えばお医者さんとか弁護士とかもう学校に行かないとね行けないような。 物に関しては勉強は絶対必須だからそれはそれでいいんですけどあのこれからお医者さんになる人も弁護士になる人もあの確実にあり方が変わっていきます医者のあり方とか弁護士のあり方というのはもう AI とかロボットとかねそれこそ 5G が入ってきたりとかもうキャッシュレスか仮想通貨、ねえっと、ドローンが入ってきたりとかもう本当にそのいろんな技術的な革新が起こっていく中でそのあり方が全然変わってくるんですよね。 でそのことをまあ 3D プリンターもあるかな、お医者さんとかには特にね。だからそういったものを、あのこれからどんなことが起こるんだろうかって、今、どんなことが起きようとしてるんだろうかっていう情報にもちゃんと、ね、アンテナを張って、情報を集めておかないと、その英数国社でばっかり勉強してたって、何の役にも立たないですからね、その知識自体は大人になっても使いません、問題は頭を使うときに必要なのは問題解決能力なので、学力の方なんで、得点力をどんなにつけても意味がないです、なので学力がちゃんと伸びるような勉強のやり方を考えながら、勉強をやって。 で実際に他の人たちと違う、ね、視点を持てるように新 し, 新しい情報というか、まあ、その今現時点での情報とかこれから起こってくるような技術の革新だったりこれからどんなふうに世界が変わっていくのかというそっちの情報を、ね、あの入れていってもらえたらなと思っています。 確かに勉強以外にそういったね、また学びの時間を取るって難しいかもしれないんでほとんどの人はできないんだと思うんだけどほとんどの人ができないからこそやった一部の人がね、やっぱり伸びていくのでその一部の人にね、ぜひ皆さんにはなっていただきたいと思いますそして保護者の方学校の教師の方そして塾の講師の方にもそういった視点でね、20年後30年後にちゃんとこの子はあのー、しっかり生きていけるんだろうかってことをベースに。 勉強をやらせるのかやらせないのか勉強させることがそれでも大事だと思うのであれば勉強をどんなふうにね教えていったら一番ベストなのかというのをぜひね考えながらあの指導教育をしていただけたらと思っています、えー、大人の方々が変わらなければ子どもは変わりにくいのがもう現実ですですので子どもたちが変わろうとしても大人が潰してしまう可能あのことも多々ありますのでそういうふうにならないためにもですねぜひ大人の方から率先して変わっていっていただけたらと思っています、えー、今回もご視聴ありがとうございましたまた次回の動画もお楽しみにされてください